フッ友達のために書いた曲です聴いてくださいシャッター君と見るはずだった花火が夜の隙間を埋めてく 感傷に浸っちまうから Twitter は閉じた棚の上に置いたカメラも今距離を置きたいくらい僕は今日すべて失って一日中泣いていた本当の気持ちはやっぱりわからないけど 「君のアルバムにいる僕を全部消したんでしょう」Shut up. 時間を「君だけに使えばよかった」「お決まりのデートコースとお決まりの愛の言葉」「見栄えのいいものばかりがインスタに残った」「棚の上に置いたカメラじゃ映せないものが」 抜けなかった今でも気持ちはやっぱりわからないけど」「君のアルバムにいる僕は全部いらないんでしょ」 「壊したくなくて無難にきっとやり過ごしてた」「だからさだからさ映りの悪い僕だったろ」「シャッターを切る時間も君に触れている」 ありがとうございます。